ーいきますよいカッ、OK OK OK OK OK、よいスタート監督ラブの監督です突然ですが皆さんカーテンにはなんで普通のカーテンとレースのカーテンって2つに分かれてるんだろうか思いませんかはいそんな素かな疑問から今回調べてみましたそもそもレースのカーテンを買うにしても金がかかるそしてどうせ ペ, ペラペラでケスケでしょしかもすぐ近くに家とかビルとかもないし わざわざお金を出してレースのカーテンって買う必要ないよなぁ。あと、コストラ20から2枚仕様だからなぁ。カーテンなんてものはやらないと思っていましたが。なんとレースのカーテンむちゃくちゃ。いや、もうむしろこれを調べて買うことを決めました。大きく分けて4つの特徴、買うべき要素を見つけましたので、この動画で紹介したいと思います。 まず一つ目なんですけども、目隠し効果。これはまあまあまあまあまあ、まあわからなくもない。カーテンって普通閉めたら真っ暗になりますよね。でもレーズのカーテンがあることによって、太陽の日光をこちらに出しつつも部屋を明るくできるっていうところで、やっぱり外からカーテンがない状態で見ると、やはり人の目が気になるな、プライバシー防止。 ためあと他にもレースのカーテンを敷くことによって風通しも良くなるとちなみになんですけどこれもちょっと調べてびっくりしたんですがなんと外から見る分に関してはまあ、レースカーテンなんで見えないっていうのはわかるんですけども中から外を見る分に関しては透けているという同じカーテンなのにこういう機能も今のレースカーテンにはつながってるということですね 2つ目なんですけども紫外線はいこれもわかるねカーテンの中に UV カットっていうものがなければ効果がないのでご注意ください夜は普通のカーテン昼はレースカーテンが主役すごいすごいすごいはい昼間なんですけどもまずカーテン開けますよね調べたところなんですがなんとなんですよ部屋を真っ暗にして寝た場合と え蛍光灯の下で寝た場合紫外線を受けることによって癌の発生率も少なからず影響してくるかと思いますのでこれこれ聞くとちょっとやっぱつけた方がいいかなって自分も思いました紫外線を防ぐということは基本的には部屋の室温も調整してくれるというですねまあ熱い日光も遮るという効果もありますのでここもやはり注目ポイントですねはいで3つ目なんですけどもこちらに関してはなんと人間側ではなく周りですね環境物 家具えーこれに関係した話です自分もすごい分かるんですけどもけど前の家ってっ床汁だったんですよねでやはり7年住んでたんですけどもどんどんどんどん決まっていくんですよねナビのおしっこなのか違うんですよ太陽光の日光で劣化していくんですよというわけでそれを遮るところが日焼け防止対策 はい。まあ、床とか壁とかですね、レースのカーテンがあることによって、普通の速度よりかはもうガードできるっていうわけですね。特に白い家の方、日差しを遮るということはですね、大きな温度差が長くなるので、まあ、すごい暑い時も、そんなガッツガツ来るんじゃなくて、ま、押さえてくれたりとか、まあ、めっちゃ寒いって冬ですね。これ冷気を遮ってくれるとか。 ですけどもまあここは人によるかと思うんですけどもデザイン性、まあ、個人的に自分もですね、まあ、おしゃれな方がいいんですよね、まあ、この壁紙でちょっと決めたっていうの一つあるんですよねそのやっぱ柄があることによって、まあ、テンションは上がるんですよねまああと最近なんですけども輸入住宅とかですねそれに合わせたレースカーテンっていうのも出てきているそうなんですよね家の中で英国にいますフランスにいますインドにいますがレースカーテンがあることによってインテリアの幅が広がるということです 目隠し紫外線対策日焼け防止デザイン性はい、まあ、あとですねレースのカーテンなんとこちらですねホコリをキャッチしてくれますは い, いやあんまりカーテン選択しないと思うんですけどもカーテンを、ま、汚いから洗ったらめっちゃ真っ黒だったっていうですね情報も知りましたので、まあ、プラス効果ですねはいというわけでですね今回なんでレースのカーテンと普通のカーテンがあるのかという違いを動画にしてみましたというわけですね はい買ってきましたよむしろ調べた時点で買ってきました監督ラボの動画を見てくれた方は知ってるかと思いますが私の自宅ですね窓がめちゃくちゃでかいんですよいやこれは自慢じゃなくてですねなんで普通の家具屋にカーテンが売ってないんでこちらも大金はたいて購入しましたで、まあオーナーメイド約2週間ぐらいかかって到着したので おかげでありがとうございました、まあ、財布は測ってるんで大丈夫かと思いますはいこちら茎みたいな柄とりあえずつけますはいどうも皆さんこんにちは監督ラブの監督ですえっ、ー、とこのカメラなんですけども、えー、DJI のポケットですね監督ラブの窓は赤でかいんですよ今まず、えー、普通のカーテンなんですけどもまあこういった 感じの両開きで使っております今手前側にカーテンをつけていますがここにもう1個あるのでレースカーテンをつけていきたいと思います、えー、レースカーテンをうるさいうるさいオープンですはいはいどうでしょうか逆光だはいというわけですね、えー、つけましたこんな感じですね まあ、このようなカーテンですねとかで結構車高強いかなという感じなんですけども何ですか何ですか何ですかあこれが好きなんですねはいというわけです、ね、今回はレースカーテンの紹介とレースの使い方を買ってみてどうなったかということですね検証してみました最後までご覧いただきましてありがとうございます他にもこういった動画を出しております是非チャンネル登録をして他の動画もご覧ください乾燥でした